キング・アンド・グズ・ヒラーの仕様、サバイバルロケであわや通報の危機、あれ以上続けてたら、ととろしたわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。嵐桜井翔がマックを務めるバラエティ番組、1億3000万人の翔チャンネル、日本テレビ系。 が1月23日に放送され、ゲストにキング・アンド・ズ・ヒラの仕様が登場。真冬の寒空の下、サバイバルロケに挑戦した。芸能人や有名人、視聴者の、やってみたい、見てみたい、企画を叶えていくこの番組。今回は、サバイバル本に書いてあることが本当か確かめたい、という平野の希望により、実際にサバイバル体験をすることに。 平野はよく感じるんですけど、ちょっと甘えちゃってるなっていう。マネージャーさんに水をお願いしたら水が出てきたりとか、いざそういうサバイバルをしなければならない場面になったら、俺、マネージャーさんなしで生きていけるのかな、と語り、この体験を通して自らの根性を鍛え直そうと考えているようだ。さらに、今の小さい子たちって火を見たことない、と独自の見解を語り、 チャンネル局長の桜井から、さすがにいないんじゃないかな。火を起こすところは見たことない人がいるかもしれないけど、ともう突っ込みされる場面も。しかし平野は、IH とかも増えてきて、実際の火を見たことないっていうちっちゃい子もいるみたいなので、火ってこういうもんですよって、伝えたい、と強くアピールしていた。 そんな平野は、強風が吹く神奈川県三浦市の海岸でサバイバルを行うことに、まずは乾電池や銀紙を使って火を起こし、続けて水のろかに挑戦。さらにスプーンで缶詰を開けることにもトライして、いずれも成功した。ちなみに缶詰の中身は、ヤングコーンで一口食べた平野は、トウモロコシみたいな味する。と驚き、スタッフから、 トウモロコシですからね。と突っ込まれると、平野は目を丸くして、トウモロコシなんですかと質問しスタッフから、トウモロコシ英語でなんて言うかわかりますと逆質問されると、モロヘイヤとチ回答をしていた。続いて平野は、オープナーなしでワインボトルを開けることにもチャレンジ。 サバイバルでワインを飲もうとしております。と笑みを浮かべていたがワインボトルを靴底に入れて準備するワインボトルの底を靴ごと壁などに叩きつけるという驚きの方法に、えつ、ふ、割れたりしないのと、困惑。半信半疑のまま、指示通りに自分が履いていたブーツにワインボトルを入れ、コンクリートブロックに叩きつけたものの、はから見たらやばいやつですよね。とにか笑いしていた。 結局、デーツでは衝撃が吸収されすぎてしまうということで、靴をスニーカーに変えて叩き続けると、徐々にコルクが押し上げられて、ようやく線を開けることに成功。平野は、よかった。あれ以上続けてたら、通報されるところですよ。と大喜びしていた。さらにその後、手作りした森を持って会場の釣り堀の中に潜り、漁を体験したが、 国寒の中での過酷なロケに凝りたのか、スタジオではやりたいことがあっても、何でもかんでもバラエティでやってみたいって言っちゃいけないな、と嘆いていた。この日の放送に視聴者からは、サバイバル企画ども白かった、平野くん以上に明細服が似合うアイドルはそういない気がする、通報される、に笑った、天然だけど一生懸命なところが微笑ましい。